はい、いありがとうございます。大人数の相談ビートの後に大迫力のこの頭皆さん今日の強風でね持ってかれそうな頭なんですけれどもこれはニカホシのウニを彷彿とさせるものがありませんかということで秋田の海沿いにかほより参りました花風舞と申します花のように風のように舞い踊る花風舞でございます 今日踊らせていただく曲は「天下奏あ天 か, かける奏でる思い」と書いて「天下早々、なんというか難しい感じなんですけれどもはい簡単です。 意味は簡単なんですけれどもいろんな色皆さんの思い思いの色皆さんのカラーがあると思いますその色を束ねて未来に虹を奏でていこうという15周年の時に作られた曲ですただ15周年の後長いコロナ禍みんな苦しんできたと思います私たちも思うようにねメンバーが集まらなくて代表がおいしいおいしいお菓子を作ってねみんなを釣って練習に引き込んで引き込んで今日までやってまいりましたはいパティシエなんですよ上手なんです ね、あのお菓子今度作って八乙女に持ってきてくださいねはいでは参りましょうよろしくお願いしま す, しします花粉雨かけるこの思いしまい。